会場の皆さんこんにちはこんにちは長谷だけで活動しております日向と申します、えー、今年の作品のテーマは桜でございます桜と申しますと花が綺麗だとか春が来ただとかそんなイメージがございますですが僕たちが表現したいのはそんな皆さんが思っているのは桜ではございません今年も桜が咲いたから桜を理由に 人が集まる桜を理由に会えなかった人たちと一年の最初に顔を合わせて最近どうとか今何やってるのとかそんな話をする集まるきっかけの桜を表現したい特に意味はないけどなんかみんなで集まってワイワイしてそれが今一番楽しいやないっていうそんな桜を僕らが表現したいと思います 会場が満開になる瞬間を、皆さんで喜びを分かち合える、そんなようなできたらと思います。それでは、精一杯を取りたいと思います。どうぞよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。名古屋の商が、さきくさん、見渡す限り、ああ、満開。 k、oh, o Cody, k o 好<音><音> ご先祖いただきまして本当にありがとうございました。